令和元年7月27日、阿蘇市坂梨の京都大学火山研究センターで一般見学会が開かれました。これは京都大学が京大ウィークスと題して全国各地の京都大学の研究施設で公開イベントを実施しているもので、京都大学火山研究センターは平成28年の熊本地震で被災、センターを 旧坂梨小学校に移し、この会場では3回目の開催となります。センター内には様々なブースが設けられ、デジタル4次元地球儀などの展示や地球儀の工作体験もありました。マグマ噴火実験コーナーでは、マグマに見立てた重曹などで作った粘土の違う液体を使って流れ方の違いなどを観察、また、 工程の土を七輪で熱してマグマを作る実験もあり、熱されてオレンジ色になったマグマが水で冷やされる様子などを参加者は興味深く観察していました。